優しいな、ミツハイ父、信ブユキの仇撃ちに来たぞまだ撃たれるわけにはいかない俺は信ブを死なせた後に誓ったのだランセの断りを壊し尽くすとその誓い、果たさねばならぬなあ、俺は親父を 何がとるあきちとのゴム本。来たか。ぜひに及ばず。光秀さんがなんで？つき、お前は逃げ。よし、なに 乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！乱世は終わる。新しい世界お前が見届け。 乱世を壊し尽くすため。乱世の象徴たるあなたを倒す。これが。俺の出した答えだ。それでいい。おやじ。乱世は終わる。新しいよ。お前が見届けよ。